私が普段ブログで書いてる内容をですね。ちょっとこちらでもお話しさせていただければなと思います。えー、まず、最初に、えー、たった数分間で iq を上げる方法についてお話しさせていただきたいなと思います、えー、こちらワシントン大学の研究によるとですね。えー、っとお金のない人がですね。 えー、なんだろうな自分の価値観というか、まあ、その過去自分にとってはあこれが欠かせないな自分にとってはこれが重要なことだなとかっていう、まあ、自分の価値観とか、えー、過去自分が手にした成功体験あ昔あれうまくいったなとかっていう過去の成功体験に思いを馳せることによってですね、えー、まあその逆に言うとですねお金に困ってるだけの人 っていうのはですね、えー、IQ とか、まあ、認知機能は低下しやすいし、まあ、基本的に低いという研究結果だったんですよね。そうなんです。えー、っと、だから、 お金がないってことは結構なストレスらしいんですよね。はい。なのでですね、えー、お金が な, ないっていうことはもう日々の生活が大変で、そう、えー、もうストレスフルな状態なわけですよ。えー、だからそういったストレスっていうのは、えー、脳機能を低下させる大きな要因の一つなので、逆に、なんだろうな、お金の心配を忘れるというか、なくすというか、または確かに今はこういう状態だけども、過去自分はこういう成功体験あったなとか、いや、そうか、お金よりも重要なものっていうのはこういうことだなとかっていう、自分 この価値観 に思いを馳せるそれを思い出す、えー、それを感じることによってですね、まあ、お金の不安が軽減されるすなわちストレスが減る軽減されるのでその結果ですね脳機能がアップするということなんですよねそうまあまあ、えー、お金の心配だけじゃなくてまあなんかね、えー、と嫁姑問題だとかなんか友人関係とかまあとにかくいろんなストレスの要因っていっぱいあると思うんですよねでそういったストレスを抱えるから、えー、脳機能が低下するわけです、うん、お金にかかわらずねそうだだからですだかららでです短時間で短 えー、もう1本とか2本とか3本の間で IQ を上げたい、脳機能を高めたいっていう人はですね、ぜひとも、さて、 この現在、今抱えているストレスをどうやったらなくすことができるんだろうとか、そうこのストレスの原因って何だろうなって、なんで俺今ストレスに感じてるんだろうとかっていう、そう、そのストレスをなくす方法をですね、もうざっくりとでいいです。ざっくりと考えてみましょうということですね。そしてその安心感から、ああ、そっか、こういう簡単なことかもな、あそっか、これさえすればいいのかもな、とかっていうことで、芽生える安心感から、そう、ストレスが薄まり、脳機能は高まるということでございます。まあ、とにかくストレスっていうのはですね、 脳の敵です脳みその敵でございますそう是非、えー、ともですねこのワシントン大学が行った実験のように、えー、自分の価値観に 思いい出してみてみください自分が大切にしていることを、えー、思い出してみてください。そして自分が過去経験した成功体験もこれまた思い出していただければなと思います。まあそうすることでやはり IQ は高まります。えー、ぜひともですね、えー、あなたが、あなたの脳機能を最大限に発揮するためにも、えー、今お話した内容をちょっとまあ日々、えー、良、まあ、きタイミングで必要なタイミングで行ってみていただければなと思います。まあ詳しい内容はですね、私のブログの方をご覧いただければと思うんですけども、まあそのブログの URL テールは下の方に貼っておきますので、ぜひともご覧いただければなと思います。というわけでえというわけで、本日はっていうか。今週は、はい、はい。こういった内容参考までに。